大自然の中に生かされている私たちどんな旅もこの自然界と調和をして生かされていることに感謝をしながら生きていきたいと思いますそんな願いを持って今日は風に合わせて精一杯踊らせていただきますどうぞよろしくお願いいたします では。 何 you <laughs>